でこれもまあテーブンエ イ, エイスで AB テーマが ABC ましてで A で、まあ、AX タイムでベースソロをやってもらってでベースソローが終わったら B に抜けて、えー、C で、えー、右のページの2小節をこれまた X タイム繰り返して何、うん、んだかドラムとピアノとガチガチカチカ盛り上がって。 で、この、えーとえー、メロディーをミロディ ー, ミロディーを引き出したら、まあ、次に抜けるっていう感じになります、うん、2小節でって最後の終わりが A, A の2小節目で終わり、うんうん、そう。 Thank、mm -hmm. you.